The minute I got back from Kyoto, I learned that the war had escalated further. The world's media was buzzing with news about the Zaibatsu, including the attack on l e e s violet systems. It was then that I received an email from l e e himself saying he wanted to introduce me to someone who was well versed in the Mishima Zaibatsu's affairs. At last, my investigation was back on track. がるの名前は何<笑>を言うか密からてて、ね、な施設を提供してい。るるるのさ止まややれやれスポンサーに銃を向けるとは 相変わらず物騒だな君はリー<笑>警戒はするに越したことはないのでねアリサまさか治ったのかあっナースやっとやっと会えました感動の再会まさにエクセレント 確保したジンの状況はもう丸二日目覚めていないアザゼルとの戦いのダメージは計り知れないようだなるほどところで君はジンを奪ってどうするつもりなのか国連の諜報組織を敵に回してまでジンを必要とする理由があるのだろうそれは多数の生態反応を確認 すです鍵つかれたか私も行きますこれをつけ了解反射します どうして、はい、もオープンすることができます。 クワイルのター ハハハハハハハハ エ、はいえー、ッチボタルを傷つけたもあり はあ。あ So fast, I don't know what you have to do. Gene, what t a can you get up there? c o r e put n E o o in t i h はいそれでは諸君、いい夢をまさか最初から敵をわざとあそこへおびき寄せて爆破する作戦だったのか無事に陣も運び出せた異論はないはずだがま 修繕費は三島財閥に利子をつけて払ってもらう、心配無用さ。ジン、お前には、まだやってもらわなければならないことがある。こんなところで、終わらせるわけにはいかないんだ。 私はそれを見たことがある。Lars Alexanderson とても近いです。Lee described him to me: how he'd escaped, divided the Tekken force, and formed a rebel army. 私は、自分のこの目を見たことは、彼の目を見たことは、彼の目を見たは、彼の目を見たこたこと The sterile air of Violet's systems, where he and Lee were holed up together. Lars explained to me that he was Heihachi's illegitimate child. Heihachi had fathered him to cast aside all doubt that he had the devil gene in his blood. Lars existed solely for that purpose. I could barely contain my excitement at not only meeting a blood relative, but also at learning this revelation. While Lars and Lee conversed, I overheard something that shocked me. Jin Kazama had been found. Jin Kazama, Kazuya's son and Heihachi's grandson, The hatred I had held deep inside surged through my veins like a tidal wave. Jin had put the wheels in motion that led to me losing everything. Then, as if finally putting his feelings into words, Lars muttered, war, There was no mistaking what he had said. いくら考えても覚えない。今ここで、風見殿との約束果たすぞウーキというあの男、なぜ風見のことを 同期と名乗った男の行方は現在追跡中です。やつはわしと和也をあやめると言っておった。必ず和也のもとへ向かうはずだ。ところで、ンはどうなったそれが、部隊は全滅した模様です。全滅じゃとは所詮その程度だったということか。大きなるものが現れ、和也のもとへ向かう。そ, そして。 神の線が断たれたなるほどこれは面白い筋書きができそうじゃ今すぐ全世界にわしが死んだという情報を流せ大会も中止じゃ He's Alive? That was the first thing I thought when I saw Jean Kazama. I took the opportunity to quietly pocket a screwdriver. The man who had stolen everything from me lay before my eyes. An opportunity like this may never present itself again. Oremo, j a n t e a t o y o m a g i s <laughs> It was as if Lars could read my mind. He explained that when Jin woke up, he would try to use Jin's power to put a stop to all the fighting. All I could do was nod in agreement. Tesatsbutai Kara Hokok, y o e o k Nori. ターゲットは G 社のミレニアムタワーに向かったとのことまた三島財閥当主死亡の方により G 社の勝利は確実だと世界中が沸き立っておりますここまでは狙い通りじゃな A の準備はできておるかはい鍵となるのは号機よカズヤとて野菜出ればデビル化せざるを得ない映像を全世界に流す準備はできております カズヤがデビルであることを暴いた映像を流せば、衛社の信用も地に落ちる。その上でカズヤを葬れば、世論は三島財閥に一気に傾くじゃろう。ドクター・アベルが残した最強兵器が、わしの勝利を世界へ轟かせるのじゃ。カズヤよ、豪気者とも消し去ってくれる。 シンコ。<笑> 場所を己で選んだか三島和也ふん貴様を葬る場所を選んだだけだ殺す前に一つ聞いておく貴様なぜ母のことを知っている八丈家の名残か何かかかつて和美殿には命を助けられたただそれだけのこと 力はどうのものりがとうごん。いました。 People. <laughs> 貴様だがこれで終わりだそれがウヌの真の力か面白い心ゆくまでしようぞファイトアップダイヤダイヤ魔術のり Free、yeah. ya! ことに風見を知っておったのか。三島和也がデビル化した映像、複数のカメラで捉えました。うん。とはいえ風見はもういない。すべて終わったこと。最終承認システム起動。<笑>これで終わりじゃ。 が終わったこれで世界にわしの勝利がとどろくのじゃ<笑>